全国1億2000万人のスターウォーズファンの皆様、こんにちは。まさたまチャンネルへようこそ。今日は、大変長らくお待たせいたしました。キャノン A1 のご紹介です。世の中に一眼レフカメラは数多くありますが、このキャノン A1 ほど革新的で物議を醸したカメラは 珍しいと思います。私、キャノン A1 には NewFD レンズが似合うと思ってますので、今回は NewFD50mmF1.4 を取り付けました。それではシャッターを押してみましょう。というか、全然動かない。全然動かないんです。なぜか、 このキヤノン A1 は電池がないと全く動きません完全なる電子カメラそういう部分でも物議を醸したカメラだったんですねそれでは電池を入れてみましょうパームグリップを外して電池室を開けます使用する電池は 4SR44 か 4LR44 ですが、もうこの電池手に入りづらくなってますよね。しかも高いです。なので今回 LR44 を電池アダプターを介して使っちまいましょう。実はこのキ n ノン A1 というカメラとっても電池の消費量が多いんです。なので LR44 が使えれば安くて いいですよね仮に電池の容量がなくなっちまってカメラが動かなくなっちゃったとしても LR44 でしたらどこでも手に入りますはい電池セットできましたパームグリップをつけて電池の残量を見てみましょう このボタンが電池の残量チェックランプですボタンを押すとシャッターボタン右側の LED ランプが早く点滅します電池の容量が多いと早く点滅少なくなってくると点滅が遅くなりますうんいい感じですね今日は A1 前編紹介編ということでこのキャノン A1 の機能をご説明したいと思いますそれではまたねーじゃなくてこのキャノン A1 には5つの AE 機能が搭載されてますこちらの AE モード切り替えスイッチを AV に合わせると 絞り優先 AE モードになります。レンズの絞りは絞りリングではなくカメラ本体の AT ダイヤルでセットします。そして AV モード切り替えスイッチを TV にするとシャッタースピード優先 AE になります。シャッタースピード優先 AE のまま1000分の1の上の P までダイヤルを持ってくるとプログラムオート。 レンズの絞りリングの A マークを外して正面右側の絞り込みレバーを押し込むと絞り込み実絞り AE となりますこの絞り込み実絞り AE はマクロ撮影とかに威力を発揮しそうですそして5つ目はスピードライト AE 専用のスピードライトを装着するとこのストロボが 発光 OK になると自動的にシャッタースピードがスピードライトと同調するというものですもうこれってキヤノンの意地ですよねメカニカルカメラじゃこんなことできねえだろうっていう感じです<笑>フィルム感度はこのダイヤルで合わせますそしてこのフィルム感度と同軸のダイヤルについてるのが 露出補正スイッチです。露出補正は3分の1段刻みでプラス2からマイナス2まで選べます。この上の黒いボタンが AE ロックボタン。下のボタンは読み取りボタンです。こちらのレバーがメインスイッチ。A に回すとシャッターが切れます。L はロックです。 これは多重露出レバー。赤丸が出ると多重露出になります。フィルムが送られないってことですね。メインスイッチを10のとこまで回すとセルフタイマーです。セルフタイマーは10秒です。セルフタイマーが動作すると LED ランプが点滅しますが、最初はゆっくりです。 もうすぐシャッターが切れるよーってなると点滅が早くなりますこの2っていうのは2秒ですこれはセルフタイマーというより三脚を使ってスローシャッターを切るとき用ですねそしてこれがファインダー内表示のオンオフ切り替えですそれでは裏蓋を開けてみましょうシャッター幕は横走り一般的な 布膜です A1 は A シリーズのフラグシップですから本当はチタン膜や2000分の1秒を搭載して欲しかったんですけどそれやると F1 超えちゃいますからね<笑>こちらがファインダー内の様子この絞りとシャッタースピードの表示がかっこいいんですよね 当時のカメラ小僧たちは A1 のファインダー内表示に憧れてたんですよさすが A シリーズのフラグシップアイピースシャッターも搭載してますこのキャノン A1 発売当時は、まあ、冒頭にも話しましたがいろいろ物議を醸したカメラですですが私は この A1 が最もキャノンらしいカメラだと個人的には思ってますそしてニコンキャノンその他カメラメーカーを問わず最も好きなカメラですはい OK 牧場それでは後編へ続きます